皆さんこんこにちは銀河流星です私は小学校5年生から毎週欠かさず「週刊ジャンプ」を読んできました最近週刊ジャンプに連載されていた「鬼滅の刃」がものすごいブームになっています私も毎週楽しみにしていましたそれでは次に来る週刊ジャンプの漫画は何でしょうかそれは私の推しの呪術廻戦だと思います漫画に登場する人物は 破天キャラが多いのですが主人公虎杖裕二は弱く強く優しく正義感あふれ茶目っ気あるキャラで人情味あり憎めませんちょうど最新号で表紙になっていました皆さん是非ご注目ください